隣で「風に吹かれながら遠くにかすむ雲」「水面が揺れるたび」「季節が過ぎ去ってしまうから」「目を背けてさこのまま夏の日が続けばいいな」 震えていた「美しい思いで乾いた蝉の声」「日暮らしがまた火を落とす」 ま、で続いていたゆらゆらかげろうがあの子を包む」「誰も気づかずただ一人あの子は」 何も恐れないそして舞い上がる空に憧れて空を駆けてゆくあの子の命は 飛行機雲」 わからない他の人にはわからない」「あまりにも若すぎたとただ思うだけ」「けれど幸せ」 空に憧れて空を駆けてゆくあの子の命は飛行機雲空に憧れて 空をかけてゆくあの子の命は飛行機ぐ